本チャンネルといえば、部落、童話地区の公開なんですけども、その意味についてね、改めて理論的に明らかにしていこうと思います。 まずね、どうしてプラグ公開するんだというところなんですけども、逆に考えてみてください。公開するの逆は非公開にする。で、隠すっていうことなんですけども、じゃあ隠す場合はなんで隠すんだということを説明しないといけないわけです。で、まあ法律で言えばね、情報公開法があるわけですけども、例えば公的なね、 機関が何か文章を公開する場合は別にそのの公公開開すすするる理由ってていいいうのを説明しなくてもいいわけです公開すること自体がある意味、説明責任を果たしているわけですから、ただ非公開にするということになった場合は、非公開にするのはなぜだっていうことを説明しないといけないんですね、それは法律にそういうふうに書かれてます、で そ, ういうふうそういう法律が作られるのは、やっぱり物事の筋というものがそういうものだっていうことなわけですねでじゃあ部落の場所をね。 公開しない、非公開にするっていう場合の理由っていうのはね、これはどうしてもね、普遍性がない、その時間的にもね、この場所的にも、その部落の場所に住むと差別されるからっていうようなね、ことがまあ理由として挙げられるんだけども、それってね、まあ、日本国内だったらまあ通用するかもしれない、外国だったらそんなこと通用しないですね、まず。で、日本国内でもその沖縄とか北海道なんか関係ないですからね。で 時間的に言えばね、100年後も200年後もそういうことを言ってていいんですかっていうことですよね、うん、その隠すということを逆に隠すという目的のために、100年後も200年後もね、ック差別されますみたいな、ね、説明をするのかっていうところがあるんですね。でにもかかわらずですね、まあ、ご承知のように裁判所は全国ック調査を発見にしてますけども、どう考えても理屈無理あるでしょ。えー、その地名が 個人のプライバシーに属するだとかねなんか機械的に人の住所をね、そのブラックの場所と照合してで、この人はブラック民だ、この人は違うみたいな、そんな判断をしてるじゃないですか、でこれ、本当、常識的に考えるとおかしいと思うんですよで、なんでそんな無理をしないといけないかっていうことは、それはブラックの場所を隠すということで、隠すための理由説明というのができないか ら,、ね、でき な, いからなんです、それは理論的に。 だから理論的に不可能なことを無理やりやってるから、もうおかしな理屈しか組み立てられないっていうことなんです。ということでね、部落の場所を公開することが正しいというのは、それは部落を非公開にするということの理由が正しくないからなんですよね。